もえか選手のハンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で、もえ選手を応援したいなと思っている方は、ぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。 ここだけど<笑>おはようございま す, <笑>うございます今日からミッションヒルズ3連チャンで、えー、とりあえず第1日目はピートダイコートコスです、はい、ミッションヒルズはピートダイとトーナメントコースとアーノルド・パーマーのコースがありますそうですね1年前来た時は、えっと、初めてそのアメリカの球打を受けるってことでコースにも慣れてなくてすごいこのミッションヒルズが難しく感じたんですけど、えっと、今年半年プレイしてみて。 がどういうふうに感じるかですはい、はい、えー、じゃあ昨日と同じくイーブンパー以上はオーケー、えー、賞金200ドル頑張りますホールマッチ私のホールマッチハンディは14ホールでよろしくお願いしま す, すえ多すぎやそんなことないき<笑>昨日引き分けたじゃん<笑>ということでまた今日も頑張っていきましょうはい ここは QT で使われるので、えー、いろんなちょっと解説をしながら萌えか選手も、えー、思い出したらアドバイスとか、えー、そういったコメントもよろししくお願いまます。頑張ります、はい。多分来年来年は多分トーナメントコースとピートダイ今年はアーノード・パーマーでした、はい、はい。ということなので来年受ける人ぜひぜひ、えー、と各ホールじっくり見てくださいよろしく。 1番ホールパー4ピートダイは、えー、確か 18, 18ホール中12ホールか13ホール水絡みなんですが1番ホール水絡み関係ありません真ん中です、うん、ちょい右だけど、うん、右ラフ右ラフ<笑> よし、真ん中目指して頑張るぞおおナイスショーいい感じオッ、OK、ん中1番ホールセカンドショットちょいラフになってしまいましたが残り127ヤード砲台グリーンになってますピンが前なので結構難しいちょっと噛んだ あ, あ、あショートだ。こういうサイズ ね, ね。残り百二十八ヤード。赤なんですが届かなきゃいけないんで八番。ちょっと右かな。え、うん okay、グリーンサイドです、えー。ショートしてしまいました。 放題グリーンでちょっと難しいですちょっと残してしまいましたビシッと寄せて最初からホールマッチ取りに行きたいと思います <笑>ビシッと寄りませんでした。<笑>さあモイ選手昨日のパットの特訓の成果が出るか。チョイスラか。<笑>打ってない。オッケー。打てめっちゃ重い切る。中攻。ここは入れてワンナップにしたい。 2番ホールパー4です、ここからガンガンと池が絡んできます、で池も絡むといっても、左がずっと池っていうような感じですで、ラッキーなことに1番ホールはハンディキャップ13だったんで、ハンディキャップがあったんで、私が勝ちました。モエカ選手文句言っております ナイスショッど真ん中。素晴らしい。オッケー。ちょっと右やけど。大丈夫。えー、残り百七十ヤード。え六、ー、番ユティリティ。きます。ここはハンディキャップナンバーワンホールです。プレハ 力かったなか っ, った<笑> OK 萌え選手ナイスショットでした157ヤード番手は6番ずっと左側が池になってますちょっと右こすった バ ン, カーかバンカー手前かバンカーかセカンドショットを打ってしまいました残り73ヤード60度でいきたいと思いますああちょっとショートちょっとショー ト, ーショートだ とここはマストボギーにしなくちゃいけないんでここ寄せないとえ、えー、ピンチななないんんか変とこに来て、えー、あんな真ん中にミッションヒルはあの山を必ず見てで右から左ロサンゼルスからインディオに目があるんでこれは絶対フックすると思いますおおフックしたああ最後つりました で、前川先生、第三打目、バンガーショットです<音声>。おー、ナイスアウト<音声>。あー、止まんない。止まらない。パパットです。 オッケー。三番ホール、これも水絡みずっと左池です。えー、なんと二百十二ヤードあります。<笑> 一緒。やっぱりフェードだと安心しない？いや全然安心じゃない。だって左もいて歌なったまあこれはちょっと超右に逃げ逃げて手に入れたらおしまいなんで手に入れて。オッ はい、いつもこのホールは水が怖くて逃げてしまいますなんとか寄せてパー取りたいおっきいちょっと早いおっきいがっくり私のボールは最後スライス気味でした バーディーパッド怖い、ね、なんかめっちゃ森岡、ね、<笑>選手めめ、3連続ボいーの出だしでした。 OK、えー。4番ホール、短いパー5で、えー、左側に池あるんですが、えー、まあ通常この池はあまり気にする必要がありません。えー、真ん中狙って打ってください。んよいしょ。このホールはツーを狙えるホールだからね。 Okay. パワーファイブ2打目ですもうちょっと左行かないとあのです<笑>バンカーに落ちちゃうバンカー落ちちゃったああ、多分グリーンの右側に、えー、大きなバンカーがあるので、えー、それを避けるようにしましょう 萌え選手それに入ってしまいました。はい、悪い見本なんで真似しないでください。OK。私大だけど、まあ OK。ファイトなんで。えっ、ー、と残り九十一ヤードです。アップルウォッチでいきます、えー。とりあえず真ん中を狙ってピン難しいところなので。いい感じ。 Okay. おイじゃん3打目残り51ヤードここはビシッと寄せたいところおいい感じに上がってますちょっと見えないけどたいさあ萌え選手約5メートルのバーディーパット 昨日の猫とのパッド特訓は身を結ぶでしょうかフックを読み切れませんでしたナイスパーなんかこっちの方が高いのにすごいフックと言いましたバーディーパッド遅い打ってない